あと数えて眠るそんな女の不幸をせ涙しぐれが思い出濡らす私 「さあない」「会いたくて会いたくて」「好きだから会いたくて」 「あたたかかった」「ゆうめでいいのと言いました」「涙しぐれがぬくもり奪うばう 「さみしくてさみしくて」「すきだからさみしくて」「こんなよ」 前から若えるさだめ知っていたような泣きぼくろ涙しぐれが未練をぬらす せつない口いびるが「会いたくて会いたくて」「好きだから会いたくてないてます」